新春サコを始めて参加させていただきます、えー、今ご紹介いただきましたように我々は本場コーチコーチのよさこい祭りに参加することを目的に作ったチームでございまして、えー、東北と関東の踊り子で結成しております今回は東北のメンバーを中心に、えー、若干名ではございますが、えー、踊らせていただきますのでぜひコーチのですね鳴子踊りの、えー、風を感じていただけたらと思いますどうぞよろしく ありがとうございますそれでは参ります我々の時に重ねて二人祭りの始まりつける太鼓が響く